はい肌、えー、の地からやってまいりました、うちのチーム、この10月でですね私からの代表が変わりまして、えー、とね真ん中にいるのかな、新しく代表になったんですけど、なんと今日ね、あね、二日酔いで寝坊をやらかしておりまして、今、踊る2分前ぐらいにここに到着して、二日酔いのまま踊るっていうね、そんな感じのチームでやってますんで、<笑>審査員さんのね、ねめっちゃ笑ってますけど。 そん な, チーです<笑>なんで、あのー、今日はね二日酔いの割にはやれてるなっていう感じで温かい目で見ていただければと思いますどうぞよろしくお願いします。<笑>シップ人 よいしょ We're in for it. you <laughs> 会場の皆様に笑顔で、ね、ありがとうございました。